おはようございます今日は大学が休みなので今からあるところに行きたいと思います夕方から雨降るらしいので一応ビニール傘をすごい揺れてますちょっと風があります涼しくて気持ちいいですパス買っていこうかなと思います 山手線にに乗り換えますア国内に い, な い, エクスいやこれは。 そそれこそミッドレンジだからかかもしれないいいいですここを曲げてかっこいいっててっっうう文化は早くやめ高校の修学旅行は豪華ク覚あるんですい あのそこで俺は旅行していいんだと思ったんですカルトレインって言ってうんそれこそあのカルアルトとかあ研究所そうそうそうあそこで OS テント OS テントいうかあついたえあこれはまあ自然に使うものだから 100-200 万ぐらいしてました最悪でしょあれ どうしようかないい紫はなかなかないです。確かにね色ス<笑> 新色シリーズアップルストアでアンドロイドをサーチャー触ってる人が低グ色々と病<笑>寺は坊主して結局10月5日に届くナイキモデルを待つことにしましたヨーロッパのトラックのコロッ った最初からボロいって。あっ、やばいかっこいいこれ。からジョブスがこうエアをエアをってくるっていう。これっとこっちの画面になっちゃう。<笑><笑>これシートベルトなの？これシートベルトみたいですね。すげー。ちょっと頑丈じゃない社長。<笑>そうそん？ あ QR? スポーツバッグ M っていうのがいいサイズ感。トレーの増や バッテリーーーののの消費はは変わららななないいいいってててここことととととんんんんんだその切断状状態態オフににににしした状態とではででビががががあるんですよ<笑>よしあるすすすか知出き普通レン悔裏面マううおま<笑>りりクございつもレッドブル派ですけど。 だねあのカ ロ, カロリーオフじゃなくてあの水色のやつじゃ俺もそんなにカロリーオフ、うん、俺はカロリーオフに興味がないん で, でも、まあ、カロリーってよりも砂糖が…ネットフリックスでなんかドキュメンタリー見ちゃったらありがとうございますお疲れさです 今日は国会図書館に行こうと思いましたが、急く予定を変更して、シェイロ君のシムフリーのタブレットのタイミング、うん。プランで。でジュ、まあ、ースを未だに売っているのはすごい。ファイブに関してはもう全くそうん。ファイブス11というもの自体がファイブに適合させるようなもの入れてないから、風うううにも分からなくなっちゃっう。 209は大ちょっと209の次の電車をご利用ください。 タハが作ったころだったんだと。この辺だったらいい VVVF のことが。今の Q が一番高いです。Kindle と iPhone の相性が悪いだけで、ま あ, あ iPhone と他の Android タブレットだったら普通にセザリングできる可能性もあるけど。そうなんですよね。<笑>いや、一応その、面白いあのセザリングオプション外せるし。ええ。うん はい、散財にははは結構要件がああ、るかららそここここ辺ののの定義ちゃんとと満たさないと散財ではないいいやいやいいいいででででっすす高やややれ価格差ま 600, 600円で運命を決めないで閉店した後、ね 本当に重いこのカバン。見ましたよ。<笑>これで安定して完成ができるで。ゲームアプリはゲットしたって。あとはあのカンコレをダウンローしてやるのみ。蒲田行きが来ました。重り<笑>の下部は小さいので多分入れません。やっぱり。 で行くんだったら、あれ見なきゃダメじゃん。映画で。ヤマトスターで。この世の世界がなんとか終わるなら。この世の世界の片隅に<笑>この世の世界が終わるなって、なんか話すぎる。30分30分普段出たんすね。アンドロイドに試行錯誤。あの、僕は写真この写真撮りますよね。お疲れさまです。イバいきなりステーキが大盛りにもできたみたいです。